どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は映画の曲をやってみようと思います。あの、アルマゲドンの映画のテーマソングになったエアロスミスの I don't want to miss a thing という曲。I don't want to close my eyes 誰ですあれ。あの曲をこの小っちゃいウクレレを使ってガズレレの簡単バージョンで やってみましょう。エアロスミスをウクレレでやるとかね。いいですよね。はいでえー、いつものよ2バージョンやるんですけど、えーとですね、途中のブリッジパートみたいなところすごく。 転調してちょっと難しくなるんで、最初の、最初にやるシンプル簡単バージョンの方はですね、あ、初心者向けです。この超簡単バージョンの初心者版は、ショートカットバージョンでの、いいとこどりでやろうと思います。で、後半のかっこいいバージョンでは弾き方もいろいろあの、こだわってですね、で、あの、難しいコードも大量に出てくる。ブリッジパートのところもやってみようと思う。最後までご覧になってください。さあ、 いいな、あの曲私も大好きという曲あるじゃないですか。あれをね、CD 聴いたり、カラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾き語りする。これ最高でございます。皆さん、ぜひ体験してもらいたいと思います。はい。なんだけれども、ピアノとかギターとかちょっと難しいですよ。ウクレレ、簡単なんです。はい。他の楽器に比べたら は, はるかに簡単。でも、ものすごい奥が深いです。 え、やり始めたら本当にね、あ、こんなにええって感じだったけど、まあまあ面白くてすぐにね、え、音楽の楽しさを実感できるんで、ぜひ始めてもらいたいです。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、あれ私できたってすぐできるようになりますからね。YouTube だったらいつでもどこでも、ちょっとあのご飯炊く間でもね、洗濯機回してる間でもパッとスマホで見れて、え、できます。YouTube だったらしかも、ただ、無料。 これは皆さん、始めた方がいいですよ。まあ、今回は英語の曲ですけど、ガズレレもありとあらゆる簡単な音楽をウクレレで簡単にしてますんで。はい、でもうちょっとしたらここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ていくと、あっという間に楽しい音楽人になります。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クイック はい。いってらっしゃい。そこにはですね、まあ洋楽はもちろんなんですけど、ハワイアンももちろんありますよ。だけど、最新 j ポップ夏メロ、演歌、映画、映画音楽、まあ今回もそうですけど、アニメソングで、もう本当にありとあらゆる音楽が700曲。 全部ウクレレ簡単レッスン動画になってますんで皆さんぜひご覧になってくださいそしてウクレレ始めてください音楽聞くのもいいけどやるのがもっと最高っていうのがガズレレの合言葉でございますさあ早速じゃあまあまずはシンプル簡単バージョンこっちは気楽にできます、えー、簡単入門コード で, できるバージョンの初心者バージョン簡単バージョンの方からやってみます One, two, three I a t watch a smile while you're sleeping, while y o u f a l l away. I'm Dreaming, I can't spend my life in this sweet surrender. I can't stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I trust. And I don't wanna miss the scene, cause even when I dream of you, the sweetest dream you never do, I still miss you, babe. And I don't wanna miss the s c e n him no one across my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I'm i s s you b h a t and I just はい、エアロスミスの I don't want to miss a thing シンプル簡単バージョンやってみました今のところメインのところですいわゆる A メロ B メロサビここは。 簡単コードで収まるんですよ。はい。で、えー、今からですねあ、動画のテロップを見ながらゆっくりやってもらうのがいいと思うんですけど、いずれは自分だけでやりたいんでね、ノートに書いたりしてほしいんですけど、はい。洋楽の場合は私は歌詞をこうプリントアウトしまして、コード書き込むっていうパターンでいつもやっておりましてですね、まあ参考になる、これを見るよりも動画内のテロップを見てもらった方が早いと思うんですけど、まあ一応スッと見ていただきましょう。ちょっと言葉の言い回しが難しいから、なんかこう自分でわかるようにこうタイミングを測ったりしているんですよね、この、 このスペースの書くところでタイミングがなんとなく読めたりね。たここはワンブロック、ここはワンブロック。なんか、こういう自分で工夫しながらオリジナルのこういう感じで書く手段を見つけるといいと思います。はい、じゃあまあここ最初のところね。ここ、ここの一行がビーメールって感じなんだよな。はい。まあこれテロップ見た方がわかりやすいと思うんですここサビですね。この言い回し結構難しいです。英語独特のこのまたぐ感じというかですね。はい。で、今ここ、ここずーっとやってきて、ここ二回繰り返して終わったっていう感じなんですけど、はい。 シンプルでしたね。そ こ, こま で, で出てくるコードをちょっとここに書きました。はい。C と F と a ーと Dm と G7 と Em7。この6個のコードで今のね、ここまでのパートはできました。これシンプル簡単バージョンでこのコード6個です。はい。この6個のコードわかんないなーっていう方、初めて見るなーっていう方はいらっしゃるでしょう。はい、それはドンこちらです。このガズレレ必須コード。 必須ですよ必須必須ですよ。必須ってことは必ず覚えたほうがいいということです。音楽ね、ウクレレで音楽を始めた方は、まずね、えー、とあっちあっち。ウクレレを抜きにして、音楽ってコードを弾いてこうメロディを奏でるという基本があります。このコードっつうのがですね、もう星の数ほどあるんですよ。で全部覚えようと思っても、もうそもそも無理な話で、もう本当に星の数ほどだから。で、どうしたらいいかわかんないでしょう。したらまずこの、ね、ガズレレ必須コードって8個の 超簡単に入門コードを覚えて、それを足掛かりに音楽の世界を知っていくというのがいいと思います。8個のコード。たった8個の簡単コードですよ。中には指1本もありますからね。で、これがその中の8個のコードの中 6, 6個なんで、まあ、そのガズレレヒスコードをマスターしたら自動的に覚えるということなんですけども、このガズレレヒスコード8個のコード、以前私がめちゃくちゃわかりやすく楽しく面白く解説している動画で覚えられる、えー、その動画をここに貼っておきます。ここの動画ね、わかりやすいんで絶対見てくださいね。これコードは、 8個覚えてください。はい。その中の6個なんで、今日はここまでは、だからそういう意味で簡単コードだということです。はい。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、途中ね、えとブリッジパートっていうちょっと変化があるパターンがあるんですけど、そこが転調って言ってキーがちょっと変わって、難しいコードがダーンと出てくるんですけど、今日はかっこいいバージョンならそれも再現します。まずそこの楽譜を見てもらいましょうか。あとで、あの、テロップでも確認してくださいね。はい、ここ。 A シャープと、ここ C が二拍とかね、書いてあるんですよ。ここあとさ解説しますけど、A シャープとかね、えー、難しいコード出てきます。はい。で、えー、これはまあちょっと後でえー、っと見てもらうとして、はい。ここ一1、でここは最後サビを同じでなんでね、ここはここと全く同じのがここあ、書いてあります。で、ここで出てくるコードをざっと紹介します。はい、ここに難しいって書いてます。まず A シャープと G シャープ押し。G シャープ押しっていうのはガズレレ独特の、えっ、ーえー、と、なんていうかな、オリジナルコード。 はい、これは D シャープ、これは Cm マイ次 D です、これざっと解説します、まず A シャープから A シャープは、いいですか、押さえる場所、こことこことこことこ こ, と こ, ことをこういうふうに押さえるのがいいと思いますはい。人差し指でこう2つね、1フレット、1弦と2弦をこうやって押さえる、でできる人はこの正派でいいですよ、これでいいですね、はい。これがまず A シャープね。 次はガズレレオリジナルコードの G シャープ欲しい。これがね、結構使う、えー、使えるコードなんで覚えておくといいと思うんですけどね。えっ、ー、とね、押さえる場所はですね、こことこことここなんですよ。こことここと。で、ガズレレではあの G っていうコードを G7 で押さえることが多いんですけど、この場合はですね、いわゆる一般的な G というコード、こことこことこの3つを押さえるコードを、この形のまま1個こっちにずらした。なんとも言えない切ない 押さえる場所はだからこここここここととここの3つになりますね。こういう風に押さえるのはいいと思います。下指が上。こういう感じがいいと思いますね。あるいは3つ押さえて、ここちょいと立ててもいいですよ。これは G シャープ欲しいです。はい。これが不意に出てきますからね。次。はい、どんどん行きます。D シャープです。D シャープ。これ見てみました。これはですね、まあ結構簡単。ここと、ここと、ここです。なので、こんな感じですかね。 こことこことここね、四弦を開放弦です、こことこことここ、これ D シャープ、はい、どんどんいきます、C マイナー、C マイナーは押さえる場所、こことこことここです、こんな感じ、人差し指でもいいし、薬指でもいいし、人によってはこ一本ずつ押さえてももちろん、押さえる場所はこことこことここ、はい、この三つですね。 で、えー、この、でーというコード。ま、あこれもたまに出てきますけどね。この、でーは、えー、いいですか押さえる場所。こことこことここです。こことここ。だから、こうやって押さえるのがいいかなと思いますね。一元は押さえてないですよ。はい。人によっては、こう、指一本でいいんですけど、この時に見てください。ここギュッと反らないと一元ここ当たっちゃって、もうプチっとなっちゃうから、これ押さえようと思う人は、こう、 しっかりこう曲げて、反ってください。はい。この5つのコードを追加して、このブリッジパートのところであるんですけど、はい。コードが難しいのが5つ足されます。はい。で、えー、コードはそのぐらいでいいんですけど、この弾き方ですね、えー。前半はガズペジオでいきたいと思います。で、B、えー、メロからサビにかけてだんだん盛り上がってくるところで16ビートのチャですね。 こんな感じでいきたいと思います。ガズベジオと16ビートのチャン。このだんだん盛り上がる感じで盛り上げていきましょう。はい。その二つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの一枚で。えー ウクレレでできるリズムの色々という、いろんな弾き方を紹介している動画をシェアしているところがあるんですけど、その中からガズペジオ、えー、16ビートのチャ。この2つの動画を探してみて練習してください。動画でマスターです。で、16ビートっていうのはですね、いきなりはちょっと無理なんですよ。8ビートができるようになったその上にあるものでございます。まず8ビートを完全にできるようになってから16ビートに行って、しかもその上でチャ、チャっていうのをこう、 この「チャ」で打楽器の演奏を加えるこの「チャ」っていうのもなかなか難しいんでそれも動画で解説しております8ビートの「チャ」16ビートの「チャ」とありますんでぜひ練習してみてくださいさあこれねかっこいいバージョンはちょっと難易度高いですね歌を歌うのにしかもコードが難しいっていうのとこう16ビートの「チャ」も出てきますということでそういうことをミックスしながら、はい、あのアルマゲドンの景色を思いながら心を込めて歌いたいと思いますじゃあかっこいいバージョンやってみるワ To hear breathing. I w a t c h you smile while you're sleeping, while you're far away. I'm dreaming I could spend my life in this sweet s u r r e n d e r I could stay lost in that moment forever. Every moment spent with it. Thank、you I don't want to miss a thing don't to want that。やってみましたかっこいいバージョンもう地球を救う気分になっちゃってテンションが高くなっちゃってもねもう汗かいてますから私4月の寒い日にはいいやこれはねあのー、気持ちがいいですねはいちょっと16ビートのこうゆったりした16ビートにこうリズムが乗った時に得られるあの気持ちいいグルーブ感 皆さんもぜひ体験してもらいたいんですけど。まあね、映画を思い出して、あの、地球を救う気分でやるのは大事だと思います。ありがとうございます。はい。皆さん、音楽どんどん楽しんでやってくださいね。音楽楽しいな、ウクレレ最高って方は、どんどんウクレレを教えてあげてください。人に教えると、皆さん、皆さんも上手になりますからね。人に教えるのが一番上手になります。はい。楽しいことをシェアしよう。ありがとうございます。はい。ガズレレのいろんな情報、えー、これからちょっとご案内させていくんで、ご覧になってください。ありがとうございました。楽しいで音楽しましょう。では、さようなら。ご案内どうぞ。 はい、まずガズレレホームページ。 ご覧になってください。ガズレレドットコムでございます。最近リニューアルしたばっかりですから、内容濃いですよ。曲の検索機能もわかりやすくなりました。え、いろんな情報も、最新情報もいつもこのホームページに出てますから、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。そこを見るとね、こういろんなことの、例えば CD 出してますとか本出してますとかあるんですけど、まあホームページいろいろ見てくださいね。そのホームページではですね、ブログも書いてるんですよ、ガズさんは。はい、1日一記事、大体書いております。いいことばっかり書いてるんですよ。ほんこれぜひ。 読んでください。ブログもね、ホームページにはありますから、とにかく、えー、ガゼルレのね、音楽みんなやろう、どんな人でもやろうっていうのはメッセージですから、はい。でね、聞くよ音楽聴くのも最高ですけど、やる方が最高、これを合言葉に、楽しんで音楽やろう、楽しんでる人はどんどん周りの人に教えてあげてください、ガスさんの YouTube 教えてあげれば、その人もどんどんどんどんもう勝手に上手になる、じゃあ勝手に音楽が楽しくなる、はい、世の中になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。さようなら。